あれなんか、あるんですけど、触り慣れた何かが。どうだろう心八くんのと比べて。先日工事が終わったんだが、異常なのか正常なのかもよくわからなくてな。工事って何何だ何って何男の子をつける特艦工事だ。